そうです、ね、あのストーリー上は敵を追い求めなぜ父があの父が誰かを殺した信じられない量それを確かめていくんだっていうことなんですけどもあのゲーム的な側面としてはその一つの一人旅を終わった時 の, その記憶とか体験がちょっとこう思い出に残るような感覚を が再現ででできたたらいいいいいなななっていうそういうそゲームなんですね旅体験みたいな感じですか。中国の少数民族の村っていうのはちょっと興味ありましてあの非常に文化が色濃く残っていて民族衣装なんかがすごく綺麗っていうこともあるんで過去に取材したりあのネットで調べたり文献で調べたりしているんですけども。あの まあ、割とととしたところが多くてやっぱり少し緑が欲しかったり顕岐ですからあの美しい山水画みたいな景色の中に水とグリーンがあってっていうイメージも作りたいわけですね。ですから あ, のある程度あの中国の中の自分の持っているその中国らしい景色 っていうちょっと美化した形になっていると思ハッカソンが割とそのケイリンの山奥の片田舎っていう設定で作ってるんで上部の方はそのまあケイリンもケイリンなんですけどあのリコという川に面した割と町っていうのをちょっとちょっと広い方がちょっとオープンワールドの遊びをいろいろやりやすいので。 140軒ぐらいお店があってでその中で買いい物できる店が70軒ぐらいありますで基本的にそのお店とかそのお店以外にもちょっとお店じゃないその大型のお寺とかそういうものもあるんで基本そこは全部プレイヤーは行けます。黙人っていうちょっと憲法においてはあの 割, 割とシリアスに。 木の人形みたいなのを相手に「おい!」ってやるんですけどちょっとあのこう人形風にして「人喫茶作ろうと何ですかユウさん」とかってなっちゃってまあ黙人と一緒にお茶を飲めるっていうお店作ろうとちょっとどうなんでしょうねこれまた<笑>。<笑>部観光協会っていうことを設定してましてゆるキャラを にも作ろうっていう運動が起きたという設定にしてで最近「長部ちゃん」っていうゆるキャラを観光協会がこう推してるわけですよ。気に入ってるのは長部漁舎っていって長部に来た時に寮が泊まるホテルの女将がすごいインパクトがあって好きですね。三大美人って呼んで ま, 呼んでますけども。 三大美人の一人がそ の, チョブ両のと残りの二人も「帳部三大美人テレカ」っていうのをちょっと作りましたのでのまだ三大美人のうちの二人はまだ明かしてませんのでゲームの方で探してもらいたいと。シェブの一つ特徴だと思いますけどそのいわゆる NPC っていう言われるキャラクターになるんですがその。 特にあの声を持ってるようなキャラクターについてはあの全てそのフルカスタムというかその個性を背景を設定して個性をが出るようにちょっとキャラクターの女の人だったら洋服とか宝石とか興味のあるところにその興味のある店っていうフラグが立ってて。そこを中心にちょっとこう ウィンドショッピングして回って行くっていうようなそのスケジュールのシステムをやってます今回は父が岩尾って言うんですけど若き時にその中国を訪れた武者修行で中国憲法の武者修行で中国を訪れたっていう設定なんで博士にも訪れたで父の痕跡を追う旅でもあります